私たちは地元に鎮座しております、カトリ神宮をテーマに演舞しております。コロナ 収, 収束と、皆様の安心安全な生活が戻りますよう、年次、演舞しますので、ご声援よろしくお願いします。 それでは参りますガキあいあい2020シンガ。